「あなたと今私はこまれた」「強くなれた」「生きる力くれたこれた」 君と僕は隣に過ごした大切な時それはまるで切など思えるほど尊く時と共に遠のく訳もなくて鮮明朱から美まで全部をそれはまるで成功法に作られてるガラス体見てるだけは美しいが手にとぼったら牙を吹くそんなたとえ残酷今も僕に色濃く残っているメモリーズ少し紐解く君と歩いた道 「君と見た酒屋」「君と食べたスイーツ」「もそれから」「君と乗った電車観覧車」「君と遊んだゲーム」「君と選んだ服の全部を」「開けちゃいけない箱に閉じ込めて」「鍵をかけて抱いて寝る」「大切な時邪魔 right y o k